えあこれ15秒しかないんですかあーあなたの心にいるハート皆さんこんにちはゴールデンウィーク楽しんでますかー<笑>仕事の人はうーん頑張ってえっとなんかねこの間ゲーム実況をねついにあれだけやれやれって言われたゲーム実況をついについに取ったのになんかねまさかの上の人から NG って言われてなんか NG。 言葉遣いがねよろしくなかったみたいでダメですって言われちゃったんであの今週ゲーム実況出せませんごめんなさい<笑>え、でもなんかえ<笑>ーでもどうすんのせっかく撮ったのにさもうこれ以上ね出せるのがないんだよ本当に困ってんの責任者て